はい、えー、私は IR 法案、いわゆるカジノ法案に、えー、反対の立場で討論いたします、えー、自由、えー、社民の、えー、会派、希望の会を代表し、えー、反対討論を行います、えー、本当に悲しい、これが国会なのって思っちゃいますよ、もう慣れたかもしれない、皆さんは、こんなもんだって、政治は、でも私はまだ日が浅い、3年しか経ってない、だからまだ街の感覚、人々の声は聞こえる、こんな形で、 こんなこと決めていいんですかって。私たちを食べさせてくれているのは、そしてこの国を混ぜているのは、税金ですよって。誰の声を聞いてやるんですか国民の中でギャンブルできるようにしてくれ。カジノね、賭場を開いてくれっていう声、どれぐらいありました慎重にやってくれ。ちょっと行き過ぎてるんじゃないかそういう声の方が多いじゃないですか。誰の声を聞いて政治をやるんですかって。誰の国の国、誰の国の政治を今行っているんですかって。 このカジノっていう考え方に関しましては、特区でもともとありましたよね、特区でできなかった理由、平たく言うと、バクチバを開くことを特区だけで合法化するには無理があるという話でした、ならば違うルートで、プログラム法と実施法という、二段階で分かりにくく、バクチバを開ける場所や主体を合法化してしまう準備法案だとも言えます。正面かから来ればいいいじゃないですか IR、劇場がどうした、会議場がどうした、もちろんそれもあるだろうけど、本丸はカジノじゃないかって、爆地じゃないか、本丸はって話なんですよ。そしてこの、この先の法案、今回の法案が通った先の法案、これを通せば、法務省と警察庁の、えー、懸念、刑法185条、186条にか、えー、かる懸念、今回と先の立法で払拭なさった後は、この後どうなっていくかって話ですよね。 一度そのような形で迂回をさして、バクチバを開けるようにした上で、先々危険性として考えられるのは、国家戦略特区に認定すれば、運営する企業、カジノを運営する企業に、税控除というインセンティブまで与えるっていう話になる、カジノで設けて、その税金や納付金を使って、公益に資することをやりますっていう話が、もしも特区にこれが指定されてしまうような、先々出来事があったとするならば、 法人税は控除所得税も控除設備投資も控除で、もらえる税金ももらえないじゃないかって。また企業のためにやってんのかって。また海外の企業のためにも動くのかって話になっちゃいますよ。それが海外企業であろうと、国内のパチンコスロット関係企業であろうと、こんなやり方、こんな税金の使われ方に納得する人はいません。 税金をかけない、皆さんの税負担なしで、民間がやりますからと歌っておいて、もし先々、戦略特区内で や,、えー、やることによって、えー、そのようなことになれば、これ、一体どうなるんですか、もう一回やり直しできるんですか、できませんよね、じゃあ待ってください、この戦略特区で先々やりませんという担保、この法案の中にあるんですか、とりあえず突破しちまえば関係ない話なんですかね。 しかもこれが外資であれば、税控除を受けて安く事業がやれた上に、再投資もほとんどすることなく、日本人の富裕層から大きく、そうでもない方から、か方々からはそれなりに資産を巻き上げる国府の流出を税金まで使って お, お手伝いをすることになる。これで納得するのは誰でしょう予定地を地上げする不動産屋ですか投資する人ゼネコンあとカジノの運営企業だけそのようなことの歯止めになる条文も入っていない。プログラム法だからっていういつものセリフですかね でもそれぐらい気をつけてやらなきゃいけないっていう話だと思うんです外資事業者は短期な利益を追求する傾向があるその結果公共性、周辺産業への波及効果抑制される超過利益の海外流出つまり日本国内に再投資されないことは容易に想像できる外資のカジノの運営関連会社などに対して日本を草刈り場として差し上げることにならないかそのような問題点もある2014年都内で開催されたカジノの国際会議ジャパンゲーミングコングレス 主な顧客は外国人観光客ではないと、日本人の富裕層という内容のやり取りが行われていた、日本人富裕層の個人金融資産量を日本にできる推定カジノ数3から10で割る、海外に比べて日本の一つのカジノあたりの個人金融資産量は突出してるから、日本のカジノは莫大な利益は確実、そのような宣伝が日本国内で行われている。 あまりにもおかしいじゃないですか、IR でばら色経済論を振りまくカジノ幻想の現実を見てみる、周辺はどうなっている海外では、IR カジノではコンプっていうサービス、お客さんカジノ囲い込んでますよね、中に入ったら出ないんですよ、観光地の近くにとか、日本の素晴らしいところ見てもらおうっつったって、このコンプっていう制度もある上に、その中から出ないんですよ、コンプというのは、英語のコンプリメンタリーの略、日本語にするとポイント優待サービス。 IR のカジノやホテル、レジャー施設の中だけで使えるポイント制度、カジノでの掛け額の一定比率がポイントとして還元、そのポイントを使って宿泊、飲食、娯楽等が無料になったり、あるいは格安で利用できるようになる、先日参考人として来ていただいた鳥畑先生の論文によると、ニュージャージー州、えー、カジノ管理委員会のレポート、2012年、アトランティックシティ内にある12のカジノホテルの収入、5139万ドル、約60億円。 この収益のために使われたホテルのコンプ実に2758万ドル約32億円カジノホテルの収入の半分に匹敵する額に上っているまたラスベガスのストリップ地区43のカジノで売上の 30% をコンプに費やしており最終的には大赤字になってる結局コンプのポイントサービスで多くの客が IR 施設のホテルやレストランに囲い込まれて周辺の商店レストランさゃべれていってるっていう現実がもうはっきりと分かってるのに そして外に観光に出ていくなんてことがほとんどなくなっちゃうよ。中が楽しいんだもんだって。時計もない、窓もない、そんなところで一日中やり続けるっていうような状況に、人々が落ちたときに、観光も何もないじゃないですかって。しかも周辺もそこまでおいしい思いできないよ。最初だけですよ。このようなことを推し進められていくなんて、あまりにもおかしすぎる。で、これ海外企業じゃなく国内企業だったらどうなんだって。 セガサミーホールディングス、韓国家事の最大手のパラダイスグループとの合弁で立ち上げる統合型リゾート IR、2017年5月開業を目指してすでに建設中、日本の企業だったらまだいいか、そう思うかもしれないけれども、このセガサミーの会長さん、里見一さん、えー、安倍政権、えー、深いつながりがあると、セガサミー会長の娘さんの結婚式に総理や他の閣僚がわざわざ出席されるほどの中、 こういった絆でお友達人事的にカジノの運営決定される可能性否めませんよね。そしてこれはセガサミーに限った話だけではありません。パチンコスロットに関する企業がカジノの運営権を手に入れた場合、この委員会でも衆議院でも一番問題になった、この依存症の問題に対してちゃんとした規制ができますかって、その企業の母体の収益、 すなわちパチンコスロットに関連する収益に影響するような規制が、ギャンブル依存症対策が、パチンコスロット規制が本当にできるのかって、依存症対策、進みにくくなる原因が生まれてくるんじゃないでしょうか。ギャンブル症佐、ギャンブル依存症の方は、ハマるギャンブル、5割から6割がパチンコスロット、パチンコスロット絡みでないのは 5% 以下でしかありません。しかも女性ではほぼ全例がパチンコスロット、ギャンブルされていないパチンコスロット、 失礼しましまた。パチンコスロットのホール、全国のローソンよりも多い、1万2000巻、世界中にあるパチンコスロットの機器、720万台中、3分の2が日本にあるんだって、これ、誰が作り出したんですかって、国ですよ、政治ですよって、でそれに対する依存症者がたくさんいると思われる、もうすでに重症化している人たち、たくさんいますよ、一度なったらなかなか抜けられない。 大根がタクアンになるようなもんだって。タクアンから大根には戻れないように、なかなかそこからまた元に戻るなんて大変な作業なんだ。それを国として、放しにするような状況でずっとそれをエスカレートさせてた現実があるじゃないかって。 カジノ解禁じゃないんだよ。IR がどうしたって話じゃないんだよ。まず目の前のここに対策しろっていう話だと思うんですよ。それが政治なのじゃないのもちろん話の中にありますよ。そこになかなか対策機関がつぎ込まれないから。だからこそ、えっ、ー、と、この IR をやりながら、そこから得た収益でやっていこうじゃないか。その考え方もあると思う。でもまず、IR、カジノっていう前に立ち止まるっていう考え方をしていただきたいんですよ。胴元が勝って商売が成り立つ。要は負けた人たち。 この人たちを踏みつけながら経済成長していく企業やそして世界があ る, ならとああるんだとしたらそれ地獄じゃないですか世界中のカジノが錆びてる原因それなんじゃないですかギャンブル自殺との関係では1年以内の自殺は一般の約10倍生涯の自殺は一般の約40倍にもなるこれらほとんどマスコミが取り上げない統計データが 統計データがあるのに知らない人の方が多いだろうとギャンブル依存問題に詳しい医師は語りますそしてこのようにおっしゃいます最後にこれを読ませてくださいもし日本でカジノが合法化されたらもしカジノ法案が国会で可決成立しカジノが合法化されれば新たなギャンブル依存症が大量に発生することは確実であるカジノ推進派からはカジノの収益からギャンブル依存症の治療施設を作りその治療に当たればよいという意見が聞かれる 依存症になってしまった後ギャンブルから離脱するために当事者とその家族などがどれほどの努力と労力と年月を必要とするかを全く理解していないとしか考えられない、しかも一旦依存症になれば、もうギャンブルに関するコントロール、取り戻すことはできない、推進派は、ギャンブル依存症が本人の人生ばかりか、家庭をも破壊してしまうほど深刻な病であることを理解していない、そもそも医療で、現在最も重要な課題の一つとなっているのが、病気を予防することである。 人々が病気にならないための施策を考え、実行するのが国のじめとする行政機関のすべきことであり、我々専門家の仕事である。この法案に賛成する皆さんにお聞きしたい、依存症を作り出さない最大の予防策とは何でしょうか。答えはもう簡単です。カジノ法案の廃案と、現在一番依存症を生み出しているパチンコ、スロットの規制です。えー、反対とこの終わります。谷ご意見。